お腹をへこませたい方におすすめなプランクを1から10までのレベルで紹介していきます全部20秒です順番にやってみて自分のレベルをコメントで教えてください今回のプランクを行うことで腹筋よりもお腹が断然へこみやすくなるメニューになってますはいみなさんこんにちはタートルです 腹筋よりも実は、プランクの方がお腹をへこませることができるんです。なぜかというと、腹筋というのは、どうしても体を動かしますので、お腹の表面に力が入ってしまいます。そこでプランクというのは、体を止めておいた状態で、お腹の奥を使う。息を止めなければ、 腹筋の深層部に効かすことができるのでお腹をへこませる腹横筋にアプローチができます腹筋頑張ってもお腹へこまないプランクやってもお腹に効きにくいそういった方は自分のレベルが合ってないのかもしれません今回のレベル1からレベル10まで動画を見ながらお腹をへこませたい方はチャレンジしてくださいそれではレベル1からいきますスマートフォンは顔の前にずっと置いて行えますまずレベル1です足は軽く開いて肩の下に肘をつきますこの状態で お腹を持ち上げまますす腰から下は床につけておきますできるだけお腹をどんどん上に持ち上げていく感じですいきましょう息は長く吐きますスタートできるだけ腰を丸めてお尻が上がらないように腰を丸めてキープです息は長く吐ければ吐いたほどお腹がへこみますどんどんお腹をへこませてください はいオッケーですレベル2は今の状態から前ももを持ち上げますいきましょうスタート前ももも浮かせますしっかりこれでお尻が上がらないようにお尻を締めてキープ前ももを浮かせるっていうよりもお腹を持ち上げるイメージですお腹がプルプルしてれば効いてますはいオッケーレベル3は今の状態から お尻を締めて腰を丸めてキさっきよりも少し位置が高くなります。こういう感じです。行きましょう。スタート。さっきよりもさらにお腹を締めて腰を丸めます。息は10秒ぐらい吐く目安です。頑張って。どんどん腰を丸めて。OK。 レベル4は今の状態から膝を上げたり下ろしたりしますいきましょうスタートここから膝を上げる膝をつくお尻が上がらないように注意ですこれでね膝がつく瞬間にお腹に少し振動がかかるので負荷が上がりますオーケー。 レベル5はこの状態でキープですお尻が上がらないようにお尻締めてまっすぐですいきましょうスタート体があんまり前に行かないようにかかとができればつま先より少し後ろですって残り5個ですよーしはい OK レベル6は今の状態から足を開いて閉じてっていうことを繰り返します行きましょうスタートこういう感じでね軽く足を動かしてくださいこれでね腹筋が伸びたり縮んだりしますあきついはいケー。OK だだんだんと辛くなってきましたね次は腕をクロスして肩の下よりも少し前これで体を持ち上げてキープレベル7いきましょうスタート肩よりも少し肘が前ですあきつい頑張って息しっかり吐いてお腹が下がらないように よし OK、うわーきつくなってきましたねあと3つです今度は肘は肩の下体を持ち上げるここで腰を動かしますお尻を締める感じですいきましょうスタートこれがレベル8腹筋を回ってる感じですあきつい。 よーしっけーうわあ、だいぶお腹に効いてると思います。あと2個、今度は肘をしっかり前に伸ばして、膝をついて、ここから体を持ち上げる。いきましょう。スタート肘しっかり前です。体が浮かないよーって方はね、ちょっと肘近づけてもいいです。これがレベル9。頑張って。 あーきついう わ, ーうわーきついーよし OK ーーうわーきてますきてますかなり限界がきてますラストレベル10寝た状態で体を持ち上げるこれがレベル10いきましょうラスト20秒スタート体はね上がらないように低く できるだけ低くうわ腹筋が飛んでいく。 お疲れ様でしたいや今回ねお腹をへこませるプランクということで紹介させてもらいました。 1から順番にやっていっててい自分のレベルをコメントで教えてくださいこの動画を何度も見ながらやっていくことで自分のお腹をへこませる腹横筋腹筋の心臓部が鍛えられて自分のレベルを感じやすくなってます自分のレベルがだんだん上がっていくことを感じて楽しみながら動画を何度もやってくださいそして自分のできないレベルをまたチャレンジするのもいいんですけどもやはり順番に1から進んでいくことによってお腹を効かせるイメージお腹を効かすポイントが 掴めてくるのでこの動画を見ながらレベル5ができなかったよレベル3ができなかったよって方も次動画を見ながらレベル3とか5からじゃなくて1から順番にもう一度チャレンジしてくださいこれがレベル10までできるようになった時にはほとんどのエクササイズがいいフォームでできたりお腹がへこんできてたり実感できると思いますんで自分のレベルアップをできるように何度も動画を見て成長を感じてください頑張ってやったよって方レベルをコメントで必ず教えてください 各種 SNS もやってますので、説明欄から見てもらって、そっちもリンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。